なんだあれなんだここあほらこれこれ。これ<笑>イラッ ママあメメガガウウス、ねにま、ウスになったえちゃったまあそんなかかる 多分持ってきたぶんてて気づかへんちゃうかなあフ<笑> 横浜のね。いいね。棒がぎる。いいよいいよ、真ん中きた真ん中きた真ん中きた真ん中き た, た, た、それそれそれそれそれ。それそれそれそれそれ、あ、触ってる、ちょんちょんやってる。<笑>て<笑><笑> そ, れそれそれそれそれそれそれ。なんか今ずっとこうやってる紐が、パーン、パーンってなってるよ。それ、それ、いいよ、それ。 上にげなきれい苦労したな。 山田さんが、ね、棒、はいはいま、子取らんから。<笑>